さあ、始まりました。少量チャンネル翔太です。りょうです。少量 で, す, です。今回ははいシリファムさんに頂い た, だいたマッケンチーズでアレンジレシピーイエーイイエーイね、はい。シリファムさんからたくさんマッケンチーズを頂 い, いたので、うん、これを使って料理していきたいと思いまーす。 はい、今回は今日作るのがマカロニあ、ちょっなんだっけ今日作る<笑>今日作るのがパスタパエリア風マッケンチーズを作ってみたいと思いま す, お, お, お, いいますお願いしますは い, はい、じゃあレックッキングあ<笑>わなかった<笑>はい、では材料の紹介をしていきたいと思いますまずマッケンチーズあと鶏肉を使います パプリカ、赤と黄色、用意しましたアスパラ、玉ねぎ、にんにく、シーフードミックス、カットトマト、コンソメ、あと白ワインです っって言って言んだろはいそしたらまず材料の下ごしらえをしていきます鶏肉鶏肉ちょっとサイズはお好きなサイズでいいと思うんですけど僕たちはこれちょっと半分くらいの一口大にしていきたいと思います もうその音やな本当に。あ、この間も言ってたよね。うん、我慢して。うん、<笑>あの黒板にさギーってするのと同じような感じ。うん、ああ<笑>無理もう持てないカメラ置くダメあと一個我慢して。はいカットできました。 次にパプリカをカットしていきたいと思いま す, ヘタ取りますそしたらパプリカはですねここの白いところを取り除いてください取り除いたら縦にカットしていきます 次アスパラアスパラをカットしていきたいと思いますアスパラはですね何等分にしようかな4等分くらいにカットしようかなはいこんな感じで短くカットしました茎の根元の方はですねあの皮が硬かったりするのであの気になる方はピーラーとかであの剥いてもらうと食べやすくなると思います 次玉ねぎをみじん切りにしていきたいいと思います玉ねぎをですねみじん切りにするときはここの根っこの部分を残してもらってこっちはカットしてもらうんですけれどもこのカットしたところをまずこういう感じで横に切れ込みを入れていきます。 はい、こんな感じで横に切れ込みを入れたら今度はこうですねこう縦に切れ込みを入れていきたいと思いますはいこんな感じで切れ込みが入ったらあとははいこれで簡単にみじん切りができます みじん切りができました。はい。あとは、ニンニクもみじん切りにしていきたいと思いまーす。 ニンニクのいい匂いがするはいニンニクもこんな感じで粗めにみじん切りにしてくださいそしたらこれはさっきみじん切りにした玉ねぎと一緒にしておきますチャンネかわいいよね送っていただきました、ね、<笑>ありがとうございますありがとうございます 嬉しいよね。うん、あとねビールとか、うん。これもね送ってもらったもんね大阪の地ビールって言ってたっけ。そうそうそうそ う, そう。すごいよね。とかあともろもろねありがとうございますありがとうございます。オッケー。うん。さあじゃあ焼いていこうと思いまーす。はーい。はい。まず、うん、えー、っと。 フライパンにオリーブオイルを少量、うん、はいどのくらい少量少<笑>うん、そんなもんでいいかなはいで、火をつけて先に鶏肉を焼いていきますどのくらい強さえー、っと、あんまり強すぎないほうがいいと思う軽く焼き目がつくくらいでいいと 少量じゃないほうがいいんじゃないかな多。足りなかった。うん、ちょっと少量じゃ足りないかも。あの。よしじゃあ、一旦お皿に取り分けます。そしたら、この。鶏肉を焼いたフライパンに。 えー、さっきみじん切りにしたニンニクと玉ねぎを入れて炒めていきます。うん、入れてこの。これももらいもの。ね、コノもいただきましょ。コノス、これもエプロンもね。エプロンも。<笑>全員ね、ちょうどなんか見てくれてる方たね、いろいろ。もう。 服とかもほとんどあのプレゼントになっちゃうかもしれない。嬉しいね、<笑>嬉しい。<笑>はい、はい。こ、うんな感で、いい感じの色になってきたので、うん、えっ、ー、とさっきカットしたパプリカと、うん、あとアスパラ、うんうん、も一緒に炒めていきまーす。これでね、なんかニンニクの 味というか、香りというか、それを移していく感じなるほどねうんいいねはいはいよいい感じで、炒まったので、そしたら一旦、アスパラとパプリカは取り出しますアスパラと パ, パプリカだけうんはい、取り出してくださいい、はいよ はい、はい、そしたらですね次、うん、さっき炒めた、えー、玉ねぎにんにくのフライパンにトマト缶を入れていきますこちらね は, ーいはいはいカットトマト入れていきますは い, よいしょそしたらまた火にかけて炒めていきますちょっとねフライパンがさっきのだと小さそうで溢れちゃいそうだったので、うん、変えてみましたはいちょっと大きいやつに、ね、うん はい、そしたらある程度炒まったらですね、ここに、えー、白ワインをちょこっと足していきます。のくらいえっと大さじ1くらいでいいかな。入れますおー。はい。はい。そしたらこの中にお水を入れていきたいと思います。はいで、お水なんですけれども。うん 1000くらいにしようかなあはいはいそしたらですね、えー、1リットルですねお水を入れました、はい、でこれを、えー、沸騰させていくんですけどもこの時にコンソメも入れますはいコンソメコンソメ顆粒のくらいはい大さじ1くらいでいいと思う で マ, スマッケンチーズ の, あのチーズもあ後で入れるんですけど結構味が濃いめだからここでそんなにあの剥がた方がいいと確かにねあのれは目分量あの感覚でちょっと入れました、うん、パプリカを歌いながら踊ってますした今翔ちゃんは僕は<笑>やってよできない俺踊れない<笑><笑>いつも踊ってんじゃん 少量。沸騰してきます。はい、そしたら沸騰したらですね、はい、ええー、マカロニを入れていきますいい。マッケンチーズのマカロニ登場。袋入ってるから。なんかこういう、こういう感じになってるので。うん、なんか。 なんかさこの箱にそのままマカロニが入ってるのがさちょっと海外っぽいよねそ う, そうだね確かに日本のだったらなんか何かしらの<笑>そうそうそうそう<笑>もう一包みあるあるけどね。えっと強火？あ、強火のままでいうはい。じゃあ、えっと入れますね。うん。両方入れたら。そ、はい、うそうそうそうそうそうそうそうそう 茹でていくんですけれども、うん、これはパスタの茹で時間なので今回は7分茹でていきたいと思いますぐつぐつぐつこさんじ、ね、ゃ What? ぐつぐつぐつこさん、ね、ぐつぐつぐつこさんやって やっててるそこグツグツグツ子さんやってやグツグツグツ子さんいいね本格的だねおあ、なったーなりました ー, はーい、はい、そしたら、はい、一旦火を弱めようで、えー、マッケンチーズについてるチーズを入れていきます、はいえー、あ、一袋でいいかな うん、入れます。今回は一袋だけ入れたいと思います。ちょっと濃厚な感じになって美味しそうじゃない？はい。じゃあこれをはい入れていきます、はい。さっき炒めた鶏肉とパプリカ、えー、アスパラを鍋に入れていきます。 なんで輪っか作ってんの<笑><笑>あ、そういうことあそういうこと<笑> 全部乗っけて。えへへ。できない<笑>。普通に散らせばいいよ。よなんでそこで A 型出すかな。<笑>あ、そうなの。散らせばいいの。そ う, あそ う, そ う, そう。なんかほ、なんかセンスだな。センスだな。そういうの、センスだと思うな。じゃあ。はい。2分経ったので。はい。いくよ。はーい、せーの。 うんうん、ああ、すごい。あ、う、あ、ん、美味しそう。<笑>美味しそうだね。<笑>すごい彩りがいい感じ。いいねはい。はい、じゃあ、食べていきたいと思いまーす。今日じゃーん完成ーしましたー。美味 し, ー美味しそう。早く食べたい。うん、食べよいただきまーす。 おいしいねうんこれおいしいねご飯入れたらほんとパエリアうんあのチーズの袋を今回一袋にしたんだけど、うん、二袋入れて全然大丈夫そうだねいいうん、うん、入れちゃってくださいうんめちゃくちゃおいしいうん おしゃれだしね。簡単だしね。おいしいな。うん。しょうちゃんでも作れた。うん。<笑>うん、おいしい。魚介も。チューフードミックス入れたから魚介の出汁も出てるしね。おいしいよ。うん。うん、アスパラとかパプリカもシャキシャキしててすごくおいしい。うんうんうん、おいしい。 いや、こんなにうまくいくとは思わなかったおいしい結構簡単なのです、うん、ぜひやってみてくださいはい、はい、今回の動画はここまでにしたいと思いますおいす美味しそうだな食べてみたいなと思っていただけたらチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしま す, しますインスタツイッターティックトックもお願いしま す, しますではまたー